はい、おはようございます。6代目です。前回、イラストレーターをちょっとやってみたという動画を載せましたけど、まあ、作るにあたって、まあ適当にまずはいじってみるわけですけどで、まあちょっとやろうかしたら、メニューとかにあるツールの意味もわからないので、一応参考にしている本などあります。それがこちらです。イラストレーターレッスンブック、ソシムというところの本です。これですね、あのネット上でデータをダウンロードできまして、 それを見ながら本と一緒に進めることができるというものです。ちょっと自分でいじってると最初ら辺の項目、ペンツールの使い方とかはまあいらないっていうか、まあ、自分の場合、フォトショップとかでも使ってたんで、そんな苦労するところではないんですが、後、まあの項目はですね、いろんなところは参考にしながらやってみつつ、あここが分かんない、ちょっと調べてみようという感じで私は使ってます。一個ずつ進あの試してても進まないんで、なかなか。